それでは安本さんは拍手でお迎えください。あ、皆さんはじめまして、えー、安本と申します。今日はお集まりいただきましてありがとうございます、えー。AST に入門するということで、まああの僕も入門するばあの立場だったのでですね、ちょっとこういうタイトルにしています。ちなみにですけど、AST のモジュールとかってなんか触ったことある方って ど, どのぐらいいらっしゃいます。 そんななに多くないよかったです<笑>ちょっとき今日は本当に皆さんを入門するという感じでですね一緒にあのやっていければなと思っておりますので、えー、よろしくお願いしますはいでちょっとまず最初に自己紹介からさせてください、えー、私あの頭プラスというエロティックの会社でアルゴリズムエンジニアをやっております、えー、まあ実は最初は SIR に行ってその後 AI スタートアップのアライというところで CTO をやったりしてたんですけれども、えー、と去年の4月から頭プラスに入っておりまして<笑> 一貫してで、すねアルゴリズム開発というものをやっておりますライクのところに書いてある通り、もともとこの機械学習とか、ディープラーニングとか教科学習、すごい大好きで、あ普段そういうことばっかり言ってるんですけども、ちょっと今日は結構、思考を変えて、ですねこの AST というちょっとこう、Python のコアのところについて、少しあの説明できればなと思っております。よろししくお願いしますで、アジェンダの2つ目ですね、まず最初に概要を簡単に説明させていただければなと思っております。 まずこのセッションを通して得られるものとしては、まず AST とは何かというもの、それから Python の実行プロセスの中で AST がどういう位置づけなのか、それからあの最初に言いました、ちょっと AST モジュールというのがあるので、これの概要と使い方と、それからこのモジュールを使うことで、ですねどういうことが実際できるかというところも最終的に説明できればななとととと思思っっってておりまますす最最後後が一番面白いこころかかううんででけどもちょ取なと思っております。 で本選手の想定する対象者としては、ATS、あの AST という言葉を初めて聞くあるいは聞いたことあるけれども詳しく知らない方ですとかあと、リンターとかですね結構性的解析ツールとかを使っているとその裏側で使われているわけですけれども、まあ、使っているんだけどその裏側でどうなっているんだろうみたいなところに興味がある人にとっても非常にあのいい講演になるんじゃないかなと勝手に思っております。はい でちょっと順番なんですけれども最初にですね Python 構造がどのようにして実行されるかというところをちょっと簡単に説明しますでその次に AST の構造ですね、まあ、AST ってそのアブストラクトシンタックストリーの役なので、まあ、基本的にはその既構造になってるわけですけれどもその既構造がどういう形で構成されてるかっていうところを説明しようと思いますであとあの簡単に可視化できるツールみたいなのもあるのでちょっとそれも紹介できればなと思っております で3つ目がですね、この AST を自在に操るための AST モジュールというものが Python 標準で提供されていてです、ね、主に検査と変更を加えるという2つのユースケースがあるんですがこれらについてです、ね、どういうふうに使えばいいかというところを紹介します。で最後にです、ね、この AST モジュールを使って自作のリンターレスとかテスティングフレームワークを書いてみるというところをやってみたいと思います。 あと実際ですね、あのパイテストとか皆さん使ってるかもしれないですけど、その裏側であの結構使われているので、まあ、どういうところで使われているかみたいなところもご紹介できればなと思っております。はいというところで、1個目のこの Python コード、どうのようにして実行されているかをお話ししていければなと思いまきょ、ま あ, 今日はあ の, 今日のセッションの中で、ですねあのプリントを紹介するみたいな話があったと思うんですけど、まあ、それよりですね結構ざっくりした説明なので。 まあ、ちょっともしそれ聞かれた方は、ですねちょっとそれのおさらいだと思って聞いていただければなと思っています。えー、まずこの Python コードを実行したとき、内部でどういうふうに動いているかと い, うということですけれども、この Python コードが基本的にこの軸解析機というものにかけられて、ですねまず CST と呼ばれるコンクリートシンタックスツリーというものに変換されますと、でそれが次にですねパーサーを通して AST という、あ今日のお題のところですね、この AST に変換されて、 その後コンパイラーを通してバイトコードになって最終的にランタイムによって実行されると、まあ、そうい う, うな感じの流れになっております。まあ、Python コードのところは皆さんすでにご存知だと思いますのでこの CST と AST のところをまずちょっと簡単に最初に説明できればなと思っております。CST とか AST って、まあ、ちょっとこの部屋にいるとですね、まあ、なんか Python 用語なんじゃないとかと思われるかもしれないですけど基本的に は, これは一般用語です。 なので、Python 以外の言語にも AST とか CST あります。でこれ、何かというと、ソースコードを基本的には公文解析して、その結果をです、ね、機械が解釈、処理しやすいように、気構造として処理した、あの表現したものというふうになっております。でこの CST と AST、まあ、何が違うかというところですけれども、CST というのは基本的にはこの文脈を考慮せず、えー、基本的なその文法に基づいて、ソースコードを気構造に変換したものというふうになっております。 でこれは例えば本当に具体例なんですけれどもこの a÷2 みたいな形のですね、文を公文解析するとですね、CST の中では単純にスラッシュみたいな感じのノードで保持されるわけですねで一方 AST の方は何が違うかというとソースコードをですね、文脈を考慮した上で機構造に変換したものですとなので例えばこの a÷2 同じような文を公文解析したとしてもこの÷っていうのが ディブっていうまあ、これ実際にこの DIV っていうノードであの保持されてるんですけども要するにこれが割り算だっていう形で解釈された上で、えー、ノードとして保持されると、まあ、そのなので文脈を理解していて意味的なその情報が付加されてるかどうかがこの CST と AST の違いだというふうに理解いただければなと思いますでこれがですね、まあ、実際なんかある<笑>あのファンクション呼び出しを本当にあの CST と AST それぞれ分けて えー、と実際に気構造としてどう表現されているかというのを見たものなんですけれどもちょっと細かくて恐縮なんですがこの CST の下の方を見ていただくとですねあの一個一個のノードがカンマだったりとかナンバーだったりとかえとこのカッコだったりとか本当に一個一個の単語みたいな形でノードが分割されているのがこちらになります一方 AST の方を見ていただくとファンクションコールがあって それの引数として何があるかみたいな、まあ、本当に最終的に扱うような構造 の, の形に結構近い形で保持しているのが AST の方だと思っていただければなと思います。で、一個一個ですね、ちょっともう少し細かく見ていくと、CST って実はこの Python の中にパーサーモジュールっていうのがあって、ですね、これでですね、ある程度、その公文解析の結果というのを確認することができるようになっています。 で例えば A÷1 みたいな単純な式をですねこのパーサーで ST2 リストっていうのがあるんですけどもこれを使ってリスト形式で出すと、まあ、ちょっとこんな感じで数字の羅列で出てきて、まあ、ちょっと何のこっちゃって感じだと思うんですけどもこの数字がですねそのトークンとシンボルというものの ID を表しています。で、まあ、このままだとなんかよく分かんないのでこれ一応なんか名前に変換することができますというので変換したのがこれです。 まあ、ちょっとなんかこれでもあんまりよく分かんないなと思うかもしれないですけど、まあ、それが CST だと思っていただければなと思います。でえっと、よく見るとの大文字と小文字で表現されたものがあって大文字がいわゆるトークンと呼ばれているものになります。まあ、例えばこの割り算の割るとかですねあと数字の2みたいなものもナンバーというトークンで表現されていますと。 でそれ以外の小文字で表現されているものがシンボルとい う, ふうになっています。基本的にはこのシンボルとトークンで、まあ、全ての文法が表現されているということですで。これだけだと扱いづらいですよねというところで次に AST が来るんですけれども、まあ、Python ではあの先ほど申し上げたように AST モジュールというものをインポートしてです、ね、これを使うことでどういうような AST が作られるかというのを確認することができます。で使い方はめちゃめちゃ簡単 で, です、ね、例えばここにコードを入れてあげて この ast.pass というものを呼ぶだけでですね、基本的にはこんな感じで綺麗にですね、階層構造でどういうような構文機になっているかというのを見ることができます。で例えばですね、あこれごめんなさい、間違ってますね、b=a=1 みたいな文をですね構文解析してあげると、まあ、こんな感じで出てきます。まあ、ちょっと詳細は後で説明しますが、まあ、先ほどちょっと言った通りに、例えばここの割るっていうのがですね、ちゃんとこの div っていうので、 これがちゃんと割り算だよというところを認識した上でえで公文機になっているということが分かるかなと思っております。でそれ以外にもですね、アサインとか、まあ、要するにこれ代入という意味ですね、あとビンオップというのがあのバイナリーオペレーションですね、あとコンスタント、定、まあ、数みたいな感じで、まあ、結構人が見ても想像しやすい名前がついているのが分かるかなと思います。はい。 で以上が CST と AST の話なんですけれども、まあ、一応ちょっと念のため、最後のこのコンパイラーの後のバイトコードのところも説明させていただくと、まあ、Python ではですね、dis モジュールというものを使うことで、バイトコードを簡単に確認することができますというもので、まあ、これも dis.dis .dis ってやるとですね、あのちゃんとこういうふうにあのバイトコードが出てきます。で、えーと、例えばこれは実際にこの関数をバイトコード出したものなんですけれども、 まあ、例えばロードコンストみたいなやつとかバイナリーアッドとかまあ一応何か人が見ても分かるようにはこう出てくるわけですけれどもこちら側がまあオペコードですねいわゆる命令セットがここに書かれていてオペランドですねその時の引き数みたいなのが右に出てきますまあ実際にはですねあの最終的には Python の, あのエヴァルループのところでこれを順繰りに処理しているというふうに理解していただければなと思います はいというところで、ちょっとすごい概要になってしまったんですが、まあ、ちょっと一通りですね、このコンパイルして最後、実行されるまでのプロセスを見てきましたと。で次に、ですねこの本題の AST の詳細のところに入っていければなと思っております。はいで改めて AST というのは何かというところですけれども、まあ、最初ちょっと CST と AST の違いをお伝えしたようにですね。 エスやソースコードを基本的には文脈を考慮した上で機構造に変換したものとい う, ふうになっております。で機構造なので濃度、まあ、がつながっているものになりますがこの濃度として何が当てはまるかというと、まあ、式だったりとか制御分ですね if だったり for loop ーーだったりあとはリテーラルと呼ばれる文字列だったりとか、まあ、数字だったり、まあ、あと変数とかっていうものがこの濃度になりうるものとなっております。 で完全なリストについてあの公式ドキュメントを読んでいただけると全部載ってるのであのもし興味があれば見ていただければと思います。でですねあのノードの種類によって保持する属性が異なるような形になっております。例えばですけどもプラスみたいな演算これはあのバイナリーオペレーションというものに分類されるんですけども属性としてレフトオップライトの3つの属性が存在しています。レフトっていうのが左辺ですね。まあ、何と何助かって左側 で、op っていうのがオペレーションの種類、ま足し算なのか引き算なのかみたいな。で、right が右辺を表すような属性という形になってます。で、これがもう Gem のノードでですね、全然違うということですね。で、まあ、ちょっとこれだけで説明してもちょっと分かんないと思うので、ちょっと具体例を3つぐらい見ていければなと思っております。 はいでちょっとまた出てきたんですが、すごい簡単な例で、この b=a+1 というシンプルなコードを変換すると、まあ、こんな感じになりますというのをちょっと説明できればなと思います。でまず、ですねトップのノード、これ、必ずモジュールというものが入ってきます、これはもう決まりですね、でその属性の中に、まあ、ボディというものがあって、ですねこの中にコード中に記載された全ステートメント式みたいなものですね、これが配列として入ってくる形になってます。 で今回はこれあの1個しか分ないので一、まあ、個配列の中の要素も1個しかないですとで。じゃあこのボディの下見ていくと何が起きているかということなんですが、まあ、基本的にはこの気構造のリーフ側から見ていくと分かりやすいかなと思います。でちょっと一応順番この数字をつけてですね何起きているかというのを説明できるようにしてるのでちょっと順番に見ていこうと思います。まずここですね CTX イコールロードって書いてあるんですけどこのロードというものはですね まあ、基本的にはその変数とかを読み込んでくるような濃度、えー、になってますと。でその後この2番のところ1バリューイコール1のコンスタントこれはその定数みたいなものを生成するのがこの2番になってますね。でそれらを加算するのがこの binop ってさっきも説明したこういうようなオペレーションがあってこれも1個の濃度になってます。でこれが 計算された結果が最終的にはこの b に代入されると思うんですけれども、その代入ってオペレーションが今度アサインティオペレーションがあってですね。でどこにアサインというかどこにタえっとどこに代入するかというのがこのターゲットというリストに格納されています。でそこの中にはまあ、この b という名前の予選変数に代入しますよと。で最終的に代入して保持する必要があるのでストアというようなものもここにくっついているという感じです。 なので見ていただくとですね、まあ、なんか、あのあ、なるほどという感じかなと思います。で、次はですね、あの制御構造が入るケースを今度見ていければなと思ってます。まあ、これもめちゃめちゃシンプルな例ですですね。If まあ、A が1だったら B, が B に1を代入するみたいなケースです。で、ちょっと上のところ飛ばしますけれども、今回この IF というノードが入ってきますと。で、ここにはですね、テスト、それからボディ、 オーエルスっていう3つの属性がありますでテストのところには、ですねあごめんなさいまずこのテストのところには、まあ、IF の条件が入ります。まあ、つまり、この A と1が同じだよねというような条件ですね、この Compare というノードがあって、その中にまたあのさっきの AD と同じですね、l e f t と Operation と c o m p ータ a t o r s これは比較対象という意味ですけれども、まあ、こういうような属性が入ってくるという形になっていますで。ここのボディのところですね。 このボディは何が入ってくるかというと、この if 文で囲まれた部分の 中, 中のブロックの中身がこのボディの中に入ってきます。まなので実際には B b に1を代入するというような処理がここの中に書かれています。で最後、オワイルスがですエ、ね、ルスクを書いたときにあのここのブロックの中入るんですけれども、まあ、今回エルスクないのでここは空になっているという形になっています。 はいで最後、もう1つ違う例を見ようと思います。今度はですね関数を呼び出すケースを見ていきたいと思います。えー、とまあすごいシンプルにあの、ハローという関数をですね定義して、それを呼ぶだけのすごいシンプルなものですけれども、これが AC としてどういうふうに構成されるかというところですが、まず関数定義というのは、このファンクション d フ f というようなノードで定義されます。でこれもすごい分かりやすくて、ですねアーグスとキーワードアーグスみたいなものが、あごめんなさい、アーグスが引数の中に。 のところに引数が入ってきまして数の実際に中身実行されるものはこのボディの中に入ってくるような形になっています。これも制御構文とかと同じですね。で次にじゃあ実際にこの関数を呼び出すのは、まあ、このコールというようなノードになっています。でこのコールのノードは、まあ、アーグスとキーワードアーグスキーワードズっていうのを引数あの属性に持ってまして、まあ、ここに 設定した引数が入ってくるような形になっています。まあ、今回何も設定してないんで空になっているという感じですね。で面白いのがですねあのここ見ていただくとこの Hello というのを呼び出すところですね Funk=NameID=HelloCTX=ROAD て書いているので要するにこれも一つの関数という、まあ、変数的な扱いになっているのでこれも一旦やっぱりロードしてくる必要があると。だからここにロードが入っているというところはちょっと面白いなと思います。 はい、で以上が簡単に AST どんな構造なのかというのはちょっと見てきました。こういうようなです、ねえー、っとプリントされた値を見てもいいんですけれども、まあ、こういうふうに GUI で見るようなツールもありまして、これはのインスタビズというツールがございます。ちょっとこれ簡単にあの紹介できればなと思います。ですごいこれもシンプルなツールではあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね。 まあ、これもすごいシンプルに1を返すだけのエグザンプルみたいな感想を定義してあげるとそのですねグラフ構造で AST を見ることができるようなツールになっています。で例えばこれクリックするとですね右側にノードのプロパティというのが出てきてこれが先ほど言ったその属性ですね一個一個のノードに定義された属性みたいなのがここに出るような形になっています。なの で, ですねまあちょっと気になる人はあの好きな感想をここに書いてどういうふうに AST で 記述されているあと右上にですね一応あのバイトコードも出るようになっているんですけどちょっとこれマニアックですけども、まあ、いろんなことが分かるようなこういうツールがありますという紹介になります。はい、で以上が AST の構造についてで、まあ、次ちょっと AST のモジュールについて紹介できればなと思います。 AST のモジュールにはです、ね、主にあの先ほど説明した例えばこうファンクションデフみたいなこうノードのクラスのほかにです、ね、AST にノードを検査するというのとあと操作するためのユーティリティがあります。で主にこの2つのユースケースごとにです、ね、使い方をちょっと紹介できればなと思っております。まずどういうふういふにこう 機構図を検査していくかということですけども、まあ、一番簡単なやり方は要素アクセスで、ですね、まあ、端的に言ってみるとこんな感じで、属性アクセスをこうチェーンしていくこと で, です、ね、目的となる属性を取得することができます。これ、一番シンプルなやり方です。2つ目はこの a s t w a l k というものがあって、ですねこの関数は AST のノードを取り込んで、ジェネレーターを返すようなものになっています。なので、これを使うと、ですねべてのノードを、まあ、あの網羅的に見ていくことができるようになっています。 ただですねこれ公式ドキュメントにも書いてるんですけど、どの順序が不定なので、まあ、ちょっと使いどころをどういうところで使うんだろうというのは、ちょっと個人的には気になります。はい、で最後は、ですね多分一番本命なんですけれども、このノードビジターというようなあのクラスがあります。でこれどういうふうに使うかですけれども、このノードビジタークラスを継承したクラスの中で、ビジットなんとかかんとかっていう関数をオーバーライドするような形になります。 するとこのビジット何とかかんとかで書いたところのノードを訪問したときにですねその関数の中身が実行されるようなまあビジターパターンに従ってこう操作できるような形のものになってます。これ例えばここに具体例書いてるんですけどもまあ例えばビジットコンスタントみたいな感じの関数を定義するとですねコンスタントノードを訪問したときだけにこの中身が呼ばれるような形になってます。あとこれちょっと細かいことなんですけれども。 ジェネリック・ビジットという関数もあって、ですねこれはあのビジットなんとかなんとか関数が定義されていないときに呼ばれる関数になっていますで。オーバーライドしたときはです、ね、最後にこれを明示的に呼んでおかないと、まあ、そのコノードが操作されなくなってしまうので、まあ、最後にこれ読んであげるというのが基本的にはあのやらなきゃいけないことになっていますで。じゃあ、これで読んだときにです、ね、あのさっきこの a s t ウォークだと、まあ、なんか順序不定という話をしたんですが、まあ、どういうふうに どんな順番に操作されていくかというところをちょっと簡単に説明できればなと思います。で、これ、えっとですね、操作順をちょっと見るためにどういうことをやったかということですけれども、あらゆるノードに対して呼ばれるこのジェネリックビジットの関数を復旧してですね、ここで、なんかどこを呼ばれたかっていうのをプリントする、まあ、単純にこれをして実行したっていう感じですね。で、そうするとここにどういう順番でノードが、ノードにこうビジットしたかっていうのが順番が出てきます。 でこれを見るとですね、まあ、簡単に言うとこんな感じで探索が行われますと、まあ、これ何かというと、要するに深さ優先探索であの探索が行われていることですね。まあ、基本的にはこの一番モジュール上のモジュールから始まって、この一番左の下まで行って、上に戻って、で最後、一番右まで行くという形で、まあ、その深さ優先探索で操作されるということを覚えておいていただければなと思います。はい。 でこれまで紹介したもの以外ももですす。ね、結構いいろんなヘルパー関数が用意されています、まあ、これてまこ全部公式ドキュメントに載ってるんですけれども例えばノードの属性に対するイテレーターを返すとかノードの直接のコノードだけを得られるイテレーターを返すだったりとかあとはゲットドックストリングというような、えーとですね、ドックストリングの文字列だけを返すような、まあ、こんな感じのヘルパーとかもあったりします。 でここはちょっと余談なんですけれどもこのゲットドックストリングというものを使った OSS が実はあってですねこのダークリントっていうんですかねこれちょっと面白くてドックストリングの説明と実際の関数の実装が合っているかどうかをチェックするようなリンターになっていますまあ例えばここに何らかの形でですねドックストリング例えばこのこういうようなドックストリング書いた場合にはえー、っと アーギュメントの値が書かれてないよねとかリターンの値何か書かれてないよねみたいなのがエラーメッセージとして出るような形になってます。でこれこのリンターの中身何してるかというと、まあ、要するにこのドックスリンを持ってきてですねその正規表現で、えー、中身を取り出してそれと実際の関数の引数っていうのもこれも AST から取ってきてその比較をしてるような、まあ、そんな感じのリンターになってますな、まあ、なのでででこここういういいようなとととろでも使われてるていうことです。 で次に a c に変更を加える方をちょっと見ていただければと思いますで。変更を加える場合は、ですね、ノードトランスフォーマーというクラスがあります。でこれ使い方は基本的に先ほど説明したビジターと同じで、ですね、ノードトランスファークラスをサブクラス化した上でえで、ビジットなんとか関数をオーバーライドして使用するというものになっています。でオリジナルのノードを返すとそのままなんですけれども、変更を加えたノードを返すと、a にあに自動的に変更が加われるような形になりますと。 でなんと何を返すとです、ね、そのノードが消えてしまうという、まあ、なんかそんな仕様になっているみたいです。でじゃあ実際にちょっと使ってみましょうというところで、例えば、まあ、こういうソースコードがあったときにです、ね、まあ、これ、多分誰もやらないと思うんですけど、ソースコード中に現れるプラスの演算を全部マイナスに置き換えるみたいなことをやりましょうというのをちょっとまず考えてみたいと思います。えー、カスタムトランスフォーマー、どういうふうに定義するかというところですけれども。 まあ、まずこのアットトランスフォーマーみたいなやつをですね定義してあげてこれがノードトランスフォーマーを継承して作りますとでビジットアットっていう関数をオーバーライドするとまあそうするとこのアットノードに来た時にこれが呼ばれるってことですねでリターンでまあ単純にこうサブなので引き算のノードを返してあげるまあ本当にこれだけですねでそれで実行してあげるという形になりますでまあちょっと手動で加えたノードはですね細かいことなんですけどラインナンバーとか コローオフセットみたいな、まあ、要するに元のソース構造上でどこに位置してたかっていう情報実はノードが持ってるんですけども自動で入れてるのでそれがよくわかんないっていうんですねなので実はそのままだとエラーになってしまうのでこのラインナンバーとコローオフセットですねこう自動で後で追加したやつは埋めてあげる必要がありますと。 でこのフィックスミスティングロケーションズっていう関数があってですねこれはなんかもう本当に単純に親の図同じ値で埋めますよこれらの値を埋めますよっていうのがあるので、まあ、基本的にこれ読んでいただければ動くようになるかなと思います。でこれ読んで実行した結果なんですけどもなんとじゃんとあの無事マイナスになってですね、えー、っと結果としてもマイナス1が出てきますと。 a s t トア p パー s っていうちょっと関数もあってこれちょっと面白いんですけどもあの作った AST からコードを逆生成することができるようなモジュールもありますでただですねコメントとか空白空業などの情報っていうのは AST に変換した段階でドロップしてしまうのでこれ完全な逆変換になりませんと最初ちょっと説明したと思うんですけど要するに CST と AST AST に変換した段階で細かい情報が抜け落ちるので完全な逆変換ができないっていうのが、まあ、ちょっとポイントですね ただ、まあ、それを問題だと思った人たちがいて、ですねこれ、余談なんですけど、libcst っていうライブラリが、Instagram の開発チームから開発されています。でこれ、何かというと、cst と ast の両方の情報に加えて、空白とかコメントとかのいろんな情報も付加した公文機を勝手に作るライブラリになっていますとで。これ使うと、ですね価逆変化が担保されるので、ast に変換加えながらも、元のソースコードを復元するみたいなことが、実はできるような。 ラライブラリーになってまでこれすごいなと思いましたこれちょっと余談なんですけども、まあ、これ本当に彼らのそのなんか記事から持ってきたんですけども AST は意味的理解はしやすいけどディテールが抜け落ちるよねと CST はディテールは保持されるけど意味的には理解しづらいよねだからそれをなんかうまいことミックスしたやつを作りましょうっていうのがこのリブ c s t ができることなので。 まあ、基本的なリンターって、基本的にこうワーニングしか出さないんですけど、その一歩先ですね、自動変更みたいなことをしようとすると、まあ、実はこういうリブ c s t みたいなライブラリが必要になってきて、インスタグラムのチームも、そういう自動変更みたいなところをするために、これを開発したということみたいです。はいちょっと残り時間も少なくなってきたので、最後、このモジュールの活用事例のところを説明できればなと思います。 まず自作のリンターを書いてみましょうということで今回は例として、えっと、インポートを多重に定義してしまったときにです、ね、警告を出すようなリンターというのを書いてみようと思います。これ結構僕、解説しててやらかすんですけどもあの上でこうランドっていうのを定義して下でも同じものをあの定義してしまった二重定義してしまったと。 で上はもともとのこの OS に入っているラ ン, ランダムですね、Python の純粋なランダム関数で、下はこう、ナムパイのランダム、まあ、違うんですよね、これなんか同じ名前で実は定義しちゃったみたいな時があって、まあ、こういう場合、実は最後に定義されたものだけが有効となって、ですね、実行時にエラーはかないんですよね。だからこういうのって結構バグになりやすいかなと、個人的には思ってます。で、実行時にエラーにならないので、バグを見やすくて、リンターでチェックできるようにしたいな、それを AST で解決できますというところで、 まあちょっとこれあの後で説明しますが、本当こ れ, これだけ書けばリンターができるというものになっていますで。じゃあ実際に実行してみましょうというところで、まあ、さっき書いたやつですね、このランドというのを2つ定義してみましょうと、でこの僕が作ったサンプルリンターというのを実行すると、ですねちゃんと7行目で、デュプリケイティッド・インポート・ディテクティッドですよというのを教えてくれるということで、よくできましたということです。<笑> これじゃあ実際にどういうふうに作られているかというところですけれども、まあ、自走陣としてはです、ね、AST の, この機構造をたどるときにです、ね、まあ、インポート済みのモジュールを記憶しておくことで重複を検知しています。すごいシンプルですね。で、まあ、ちょっと先ほども説明しましたが、このまず、ノードビジターのクラスを継承してもらって、ビジットインポートとビジットインポートフロームの2つの関数を定義しています。 でこれ実はですねインポートなんとかって書くのとフロムなんとかインポートって書くときは別々のノードとして AST の中ではあの構成されるんですね。なのでこの2つを定義する必要がありますと。でじゃあこの関数の中で何やるかっていうとまあ本当にシンプルでですねえっと<咳>ここですねえっとすでに。 インポートしたものの中と同じものがあった場合には、まあ、警告を出すみたいなことをやってますで。もちろんどこで検知されたかっていう、そのラインナンバーも出すことができますと。でですね、まあ、ちょっとポイントとしては、アズクで別名でつけることができると思うんですけど、そうするとアズネームっていう別のフィールドにです、ね、値が入るので、まあ、そっちを参照するみたいなちょっとした工夫は必要になります、はいで。もう一つがですね、自作のテスティングフレームワークを書いてみるというものになります。 次はですね、今回、パイテストのようにです、ね、アサート分での評価が失敗したときに、通常よりもたくさん情報を出すようなフレームワークを書いてみたいなと思います。で、これ、例なんですけれども、143、123っていうインデックスが、この2つ目のインデックスだけが違う配列を比較したとき、普通のアサート分だとですね、アサーションエラーとしか出ないです。で、あるいはこう配列の長さが違うときも、同じアサーションエラーしか出ないと。 いずれのケースも同じエラーが返ってくるので、もう少し細かい原因を出したいなというところで、AST で解決できます。<笑>ちょっと2回目、すみません。で、これもですね、すごい簡単で、これだけのソースコードでできますというところで、ちょっとさっきより増えてるんですけども、これもちょっと実際に実行した結果で、えー、っとこ長さが違うときは、長さが違いますよというエラーを出せるし、えー 2番目のインデックスが違うよっていう場合はそのインデックスの番号を出すことができるような形になっていますでやり方としてはですねえー、っとまあ自送信としてアサート関数をより詳細な情報を出力できる別の関数に差し替えちゃいましょうその時にノードトランスフォーマーを使うということですでこれもですねあの同じようにノードトランスファー関数あごめんなさいクラスを継承したクラスを作ってあげてビジットアサートという関数をオーバーライドしてあげますと でちょっとです、ね、あの差し替え対象が2時間の同値比較であることをチェックしてます、これ実はあの3時間の比較とかもパイソ h で, できるんですよね、A="B="C」みたいなで、そうすると、ここもうちょっと実は工夫いっぱい必要になるんですけど、ちょっと簡単な例だけに今回絞ってます。で、最後にですね、アサート差し替え対象のノードっていうのを作ってます。具体的にはその別の関数をコールするようなオブジェクトっていうのを作って、ノードを作って、それを返しているという形になってます。 でじゃあその差し替える対象の関数、このカスタマイザーサートというのがその差し替える対象の関数なんですけれども、まあ、これも中身、シンプルで、まあ、本当にイズインスタンスでその型がリストだった場合は、細かいエラーを出すよみたいな処理になってます、はいで。これを書くだけですね、さっきのリッチなエラーを出すようなことができるということです。 でまあ、ちょっと最初ネタバレしちゃいましたけど、PyTest でも基本的にこの AST の書き換えやってますということで、すねちょっとソースコードを見ていただければ、このアサーションリライターというそのもののものがあって、これがノードビジターを、えー、検証するような形になっていますで。これもちょっと余談なんですけど、p y t e s t a s t バックトゥーパイソンっていうちょっとギャグみたいなあのライブラリがあって、ですねこれ使うと PyTest がどのような変更を加えているかって実は見ることができます。例えばこういうよういよな アサート文書いてあげると、実はなんか 中, 中ではめちゃめちゃいっぱい上書きされてるんですよね。で、その上でテストを実行しているのがあの分かりますというものになります。で、まあ、のここまで見てあ方ではあの分かると思いますが、たぶん PyTest 内で変換した後の AST をこれ、アンパースしてここに出しているような形になっています。はい、で、きょうお話ししたかった内容とした以上で最後まとめですけれども、えー、そうですね、Python のソースコードは CST、AST に変換されて、バイトコードになります。 で、AST と CST の違いもお伝えしたかなと思います。で、検査する方としてノードビジター、変更加れ方法としてはトランスフォーマーがあって、まあ、結構同じような使い方ができますということですね。で、あと世の中にリンターとかテストフレームワークを簡単に書くことが、あのあフレームワークもまあこういうような仕組みを使っていますということになっています。で、ちなみにあのリンターについてはですね、あの明日私の同僚のえっと平山さんが<笑>、もうちょっと細かい、パイリントの中でどう、 カスタマイズするかみたいな話があるので、もし興味あればそちらも聞いていただければなと思います。で、これがちょっと参考にした情報で、ちょっとこれだけ言いたいんです。この C Python Internals って本があってですね、これめちゃめちゃ詳しく中身を説明しているので、もし興味あればあの、うん、読んでいただければと思います。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。ちょっと伸びちゃいます。発表ありがとうございました。 スライドに質問が上がっているようですので、いくつか取り上げさせていただきたいと思います。AST を理解したことで何かいいことはありましたか？あったら実際にどういった場合に役に立ったか知りたいですとのことです。はい、ありがとうございます。えっとですね、今のところはないですね。<笑>あの本当に結構趣味領域でですね、あの今のところはないです。まあ、でもちょっと嬉しいのはなんか。 僕こう例えば、パイテストとかリンター使ってて、結構気持ち悪さがあったんですよね、これ、なんでこんなことできるんだろうみたいな。で、今回、この AST、勉強することで、パイテストの仕組みとかが裏側が分かるようになったので、あここでやってんだなって、ちょっとなんかあの、理解が進んだっていうところが結構、一番大きいかなと思います。はい、今後、この知識を無駄にしていきたくないなと思ってますはいありがとうございますでは次の質問を読み上げさせていただきます。はい AST の使用は Python のバージョンごとに異なりますか互換性はどの程度ありますかとのことですこれはですね分かんないです<笑>ちょっとこれは詳細多分なんかドキュメント見てもらったら方が早いかなと思うんですけども多分基本的にはバージョンごとに異なるものだと思います何かというとあの文法とか追加されているのでその度に多分オペレーションあのノードが追加されたりだったりとかあとはノードの 引数だったからいが変わ変わるっていうことが基本的にはあるかなと思ってます。なのでその Python の文法の中身が変わると基本的に AST の互換性もなくなるっていうことかなと思います。はい、すみません。はい、ありがとうございます。えー、もう一つ質問がございます、えー。リントやテスト以外でも頑張れば AST を使って高度なメタプログラミングができると思ったのですが、そういった応用って事実上可能ですかねとのことです。あ、ありがとうございます。 えーっとですね、ちょっとこの実用上というのが難しくてです、ね、多分なんか実用上はやらない方がいいんじゃないかなと、に思いますあの素直に行動を書いた方がいいかなと思います。多分 AST とか僕もなんか勉強を始めたときに、例えばですけど、コメントの中に行動を書いて、それを実行するみたいなこ と, とかもできるんですよね、やろうと思えば何でも多分できるんですけど、まあ、それはちょっとあの見る側の立場も考えてやっていったらいいかなと、個人的には思います。はい、はい ありがとうございます。はい、そうしましたら、質問は以上となります。安本さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。した参加者の皆様、大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。